だったねーもう年に来て週末は終わっちゃったけどね。あれあれ、おし玉じゃないおし玉じゃないけど、一つ重要なお知らせがあるよ。おー何ないないなんと今回、レンルプロジェクトは、V10 号の太陽光カナイザとコラボすることになりましたー。 いやいやいや、変わらないスーパー、見たことないし、変えてどうせ、外すでしょうーん、どうだろうな、どうしのだうかってなら、ほんとだー。太きさんは、ルミの悪い一方くらを代わりに、眠ルのコーどーを手伝ってくれるそうです。ただでさえ出ばなするな、眠るたちのデバーな、さらに気にせる。 にしろゲーしかないかなというよウっェイ、えー、ファンのみんな見てるーゲームクリエイター VTuber の旅どきかなえです 今から君たちの霊園が VTuber とコラボするところを配信しちゃいます。<笑>えーそれはいどうもはじめまして旅のきかないです僕はまだデビュー前なのですが主に何をやっていくかというと一緒に一日1時間一心不乱に作業しましょうという作業配信をやっていくつもりです。 この作業配信ではほぼ毎夜リスナーさんたちと一緒に1時間だけ集中できる環境を作っていくことを目指しています1日が終わろうとしている今のような深い時間帯にあと1時間だけ何かに集中して取り組みたいというそんな方のための配信です取り組むものは作業や勉強に限らず本や漫画を読むのでも構いませんしゲームをやるのでも構いませんとにかく何か1時間だけ集中してやりたい そんな時にタイマー代わりに利用できるコンテンツになったらいいなぁと考えてます僕としても制作のモチベーション以上のために相互監視みたいな環境があったらいいなぁと思っていたので同じように相互監視の環境が欲しい方はぜひ参加しに来てみてくださいねそしてレーンプロジェクトについてなんでか知らないけど僕は裏事情にかなり詳しいのですが 連年の情報をまとめてくださっている有志の方々が大変になっちゃいそうなのであまり配信では連年の設定については語らないつもりです語るとしたら宣伝や制作費はまあここが難しかったここはこう作ったとかそんなことをちょっと語るかもしれませんあとは普段息抜きでやってるゲームとかもせっかくなら配信で流してコンテンツにできないかなとしたくんでます それとれいくんやゼロちゃんもこちらのチャンネルで登場することもあるかもしれませんわかんないけどあちなみにこの VTuber 活動でレーンカフェの制作時間が削られることはありませんのでご安心くださいむしろ先ほど言った作業配信は平日もやるので制作時間は増えると思いますそしてこのあと約1時間後の23時から僕のデビュー配信がありまーす ぜひ見に来てコメントしてみてくださいね嬉しいので<笑>えー、旅の木かなえの活動は、えー、別チャンネルになりますのでこの動画の概要欄に僕のチャンネルとツイッターアカウントが記載されてますのでここからチャンネル登録 Twitter のフォローよろしくお願いします何とぞ何とぞそんなわけで VTuber の旅の木かなえでしたお邪魔しましたまったねまったね テラーの旅が来なかった。それに、なー聞いたことあるだな、まああのかなもう、アリビドだからね。リーナさん、ならだっけなー。今日あ23時からデビュー更新があるので、見に行って、コメントで応援してみてくださいね。カイアーの人も大らけだよー。たびたびやるまえ。星のルーマンビレールは、海洋内に記載してるので、 そ, ちらからどうぞそんなわけで今回はここまでカそれじゃあみなさんまたねー